平成28年11月26日、熱気球で熊本地震からの復興を願おうと、阿蘇市でバルーン無料体験登場会が行われました。これは熊本地震からの復興を願い、市民を元気づけようと、阿蘇温泉観光旅館共同組合が、県内外のバルーン団体に協力を求めて、 阿蘇市黒川の農村公園アピカの駐車場など2カ所で行ったものです。この日、黒川のアピカの駐車場では4機のバルーンが朝日を浴びながら気球の中に熱風を送り込んでバルーンを膨らませました。午前7時から始まった登場会には地元の家族連れなどが訪れておよそ20メートルの高さから阿蘇語学や外林山など 冬の阿蘇谷の眺めを堪能していました。この催しには呼びかけに賛同した九州各地のバルーンチームや北海道上志幌町から十数団体が集結。参加チームの人たちはバルーンに登場してもらって元気になってもらえば嬉しいと話していました。